皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月11日。今週のエピソード依頼帳は、金の錬金石祭りです。普通にやったら、ゾンビ系討伐が残ると思いますが、これもバンマの塔をやってれば自然にクリアとなるので、今週は全体的に楽です。開幕は、風切りの舞を使って、魔剣士の攻撃力を上げます。 そして、ドメディを召喚し、デスマスターが鎧の騎士を召喚したら、作戦をガンガンにコウジェに変えます。これがいつものルーティーンですね。あとは流れで。さて、ゾンビ系は何匹倒せているんでしょうか。亡霊剣士が13匹倒せていたので、残り7匹ですね。あとは4の祭壇までやれば、普通にクリアできていることでしょう。もしかしたら、次の2の祭壇でクリアできているかもしれませんね。 というわけで、久々に2の祭壇でやらかしました。完全制覇失敗は、割と久しぶりな気がします。しかも、ここにはゾンビ系はいませんでした。今日はもう時間切れなので、3の祭壇以降は明日にします。ハマジ。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。